もっと俺より優しいやつと生きてゆくなら止められないさ悪いのは俺なんだ謝らないでいいんだ 「ため息ひとつ」「真っ赤に染める」「夕焼けだんだん」「ニッポリーは俺には切ない」 切ない町だよ愛を盗んだ容疑者で逃げた苦労させたよ お前にばかり幸せの曲がり角曲がれば路地の行き止まりちぎれた夢の続きを 「日暮リはしみじみ泣かせる泣かせる街だよ」 「あっても俺とは他人」「風を見るような目で見ていいよ」「人生のやり直し」「まっすぐ行けよどこまでも」 見送る背中真っ赤に染める夕焼けだんだんニッポリは俺には切ない切ない街だよ